「わかるよその気持ち」「名前呼んでみるときの」「心が死んでいくような」「引き裂かれるような気持ち」 どのポケットも思い出でいっぱいのその服をもう脱いでみようよどの思いでもあなたの 心から笑える日はやってくるから頑張りましょう